笑う方には福来たるの言葉に負けないように笑顔で踊らせていただきます皆さんもぜひ一緒に体を動かしてみてくださいお昼食べましたかちょっと休みましたかその後はもう体を動かす時間でございますぜひ皆さん一心に踊ってください花道笑う方には福来たるそれでは音楽お願いします 下から上に作って落としてく。 「時は描かない心に決めたことなら貫けて今が一番若い」 Good.、Yeah. Yeah. Yeah. 一「君の人生を眠 you、yeah. yeah.